外ムカタデシオネ。あったですよ、ね、温かいお茶、用意しますね。ちょっとだけ寄り道したからかも。ああ。 クリープショー the most fun you'll ever have, being scared. でも、ケチャラです。冬は、寒いし、すぐ暗くなっちゃうけど。森窪なりにですけど。今日の森窪は、やるグボ森森窪一人だけじゃ。 プロデューサーさんの視線を感じた気がして寂しいだけじゃなくて素敵なところもたくさんあるってもう知ってますから例えば今日は素敵な雑貨屋さんを見つけました 大人っぽいみんな咲いているのに一つだけまだ小さなつぼみの子がいて。 t Good job, Frank! Good job, Frank! I'm excited.